はい、ととうことで、ね、今回はパブ式メンバーと一緒にねあのホラーゲームやっていくんですけどはい、はい、やりたくないえなんかこれ絶対ドックス声がえー、なんかしゃべったくねえ嘘もう一回喋って肉団子しゃべったあのいや違うおばちゃんの声ですわっちゃ t s y わっちゃ a m e もう一回喋ったおばちゃ ん, ああんおるおるなんかおるわっちゃ a m e ごちゃねん。ごちゃねんてって。ごちゃねん。ごちゃねん。ごちゃねん。ごちゃねん。ごちゃねん。ごちおねん。ごちおねん。ごちゃねん。ごちゃねん。ごちゃねん。ちゃねん。ごちゃねん。ごちゃねん。ごちゃおん。ごちゃねん。ごちゃねん。ごん。ごちゃおん。ごちゃねん。ごちゃん。ごちゃおん。ごちゃねん。ごちゃん。ごちゃおん。ごち<笑><笑><ゃ><笑><音><笑> えな、なんか聞こえない。どうしたどうしたあどうした大丈夫ですか な, なんかいるなんかいるなんかいる誰かいるえ ?Hi! My name is あ、やべ██████ゃ█████████████マジでさ<笑><笑>おい、おい█████████████████よ<笑>しよし、いい声え、どうする<笑> 絶対これさ。あとかやる絶対いや、やばいわ、ちょっと。行くしかない。いや、行きたくないよ。行きたくないって。<笑>いや、絶対やばい。誰か一人、誰かしら一人死ぬやんよ。やってやん。いや、もうなんかさ、大体のゲームなんか、最初死ぬの俺ないよ。こういうゲーム。毎回最初に死ぬの俺い や, いや、うん。ねこれ卵。卵あ どうしたけああ このミクリックの右クリックでえキモクリック で, クックでうわ、ちょっ待って今っっやばい鳥荒だったう、キモやばいほんとだあ、この青いやつで倒せるんです<笑> あ, あれさ、あれさパランチュラのさ、まあ、あの4倍ぐらいあ っ, っておてかさおお、素晴らしいまた卵じゃんなんかこれ卵需要じゃん多いな焼けに汚いな、この洞窟。<笑>うわなんかドーなんかめっちゃ臭そう なななななんんんんかかかかかかかかケケケチチチャャャッッップププがつついてるるすかうまい本当だしししそう結婚たたののや個個ああっ多分なんかにかんない卵は神社にお祭りする前に。 洗浄しなければなりません。あ<笑>あ、もう呂で洗うんじゃねああさっきのオーこれ さ, さっきのオープン。ああ、これ、ああ、さっきのオープン。ここで。ここここじゃねあ、それかさっき言ったさ、シャワールームっていうの。シャワールームか。シャワー。あ、いけるいけるいける。いけるほすかだ。ほんとだ。ああ、もうイけめンやん。何しんのおいけてるいけてる。ああ、かっけえ。 おできだ。ああ、くっせえ。あれ緑色にも。った。くっせえ。くっそ。やばいやばいやばい。誰か、ぜ、誰か絶対ここにキューブ入ってん。これあれや、洗剤入れなあかんね一回一回多分。ああ、ま。なるほどそ。そういうことか。イケメンか。ってことは何あの、もう一回取ってこいと。もう一回誰か取ってこなかったあ、こっちにも卵あんだ、ね、よ。ほら。ちょ、一回これお供えしてみていい、まあ い, いよ。こんな感じになるよ。卵、卵。 え、うん卵は絵柄の一致する神社にお祭りしない要望多いなぁ。だわ。要望多いなぁ。これ<笑>先家ってマジで。だるいなぁ。だるいって。だるいやつや、ほんま。なんか、え、鍵落ちてるって。ほんま 鍵, も鍵おぉ、え、客室客室客 室, 客 室, 客, 室客室2の鍵。こっちは開いてないとこってあるっけ なんか新しい部屋あんね、ここえどここっちこっちこっ ち, こっちえ絶対そこやんあ、うん、鍵あるお な, なんか、ゼニーバー表示してくれへんけ、ね、ど<笑><笑>ゼニーバー、<笑>ゼニーバー受け入れてくれてる鍵を見るには K を押すあ、そうそうそそそ卓室8卓室8あまめきちまめこれんこれあれやん by, of course.、Cool? お前れこれ。<笑><笑>こっち行ってみようか。え、こっち戻る。こっちの階段ある。また階段やん。パンタピーネー だ, ーだ。階段好きやん。ここはじゃあ好きやんか。なんかある。怖くうわーっしょー。え、ここ。あ、ここあれや。さっきのとこや。<笑>一周時だ。あ、ここ開いたのか。<笑>パンタピーネーだ。あ、これた、張れた。 あ、まあ、こっちのままで、こっちのままで。何が起きているの何でここにもまりるやつは。あ、臭めいな、いちいちなんか。なんかさっきからはなんか職種みたいなのがいっぱいある、ね。お母さん、お父さん、私を許してくださいな、うんだ。きっと赤ちゃ ん, うんなんだ。んお、お、なんか、おすげえよく YouTube, YouTube ある。え ?YouTube? <笑>今なんか撮ったんだけど。あ。 カ出すね、今なんかえカ花みたいなカは、花カ花二十五分…二十五分の二みたいなあのー、1とか二十五個集めるやつ一個拾いましたトえー、ね、何するあ、じゃなんかそれも関係あんのかってカいけねーよえ、これ戻ってきたトここさっきのとこだト あ, あ の, ー、のあ青とこなんか卵を洗うとこだカ あ, あーいいですね、こあ、そうなんだえ、こっちやんな 誰か、客室5の鍵持ってなかったっけえ、俺持ってない持ってないかあ、俺客室2なの。え、ちょっとなんか聞こえる、なんか聞こえる、なんか聞こえる。なんか聞こえる。なになになになにな、俺竹箱入る、竹箱入る。え、なになになにえ、なにがいいのえ、なにがいいの 怖いない<笑> 何, 何, 何, 何がいいの何がいいの<笑>なん<か>っ<笑>何がいんのなんかっ<笑>いの何がいないの何がいいの何がいいの何がいいのえがいいのえがいいの何がいいのながいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何えいいの何えいいえ何がいいの何えいいの何えいいの何がいいの何えいいの何え、いなく、ね、いの何がいいの何がいめっちゃでえの何がいこすかここいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいのおがいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの何がいいの あ、ここにもあるおーおー中金でーすあ、こっちもあるよこも違うって言われた あ, ここあ、これじゃねえ こ, こ, この血のマークこれじゃないのこのクモの…え、でも俺が外骨のマーク持ってんねんけどね え, こえ、俺はなんか…みなんか こ, なこのさ、このマークじゃ、ね、なん。え血みたいなあ、これに生きてるやつをこのがらしいいよはい、入れたはい、ます <笑>ど何に、何にあってんのはい何に洗ってんの <Eismy> なんかもう、ライトで洗ってお目の柄の卵これ <smart>。<noise> うぅうぅこっちーなっちゃっいう、無理かな。そっちは、うん、これはなんか違う。目じゃない。なにこれ十字架やん<笑>。なんか十字画違う。なんかロートの。またんじゃろわ。なんかロトの毛みたい。あ、目あった目あったっ。目あっ た, 目あった 目っえ、どこどこどこねこっちこっちこっちこっち。後ろ後ろ後ろ。後ろ。っこっちこっちこっちこっち。じあこ、これこ れ, かこ れ, これあ、ほんとだ。あほんとだ。いくで、うん。はい。はいいよ。お、すごい。 おーえー、な, んか赤なんか赤くなってる。えたおえー、燃えた燃えたえー、なねえなねえなねえなねえなねえええええええ燃ええええ<笑>ええ<笑>ええええええええええええええええええええええええええええええ っなんでこのソファーだけめっちゃこれいな。